ごご来場の皆様にご案内申し上げます本日の堀切葛飾勝負祭りパレードが開催されております現在パレード後半阿波踊りの組踊りが3つのエリアに分かれて披露されております現在平和橋通り側では南越谷合同連のポパイ連だるまっこ連初連悠々連南越谷商店会清井連の皆様によります組踊り そして中央エリアではカかし連の皆様によります組踊りが披露されておりますそしてこれから本部前におきまして木村連と阿波踊りひぶきの皆様によります組踊りが開始されます組踊りはそれぞれ各チーム12分となっておりますそれではお待たせいたしました木村連と阿波踊りひぶきの組踊りお願いいたします 平和橋通りの地域では、ともえの組踊りがスタートいたします。